ジャバクリプト言語の話をします、えー、ここからですね、JavaScript という言語でプログラムを作るという経験もしてます。JavaScript 言語はですね、処理系がブラウザに標準的に内蔵されているために、Web、えー、のシステム開発と広く使われます。えー、今回はこの特許を利用して、えー、皆様に簡単に JavaScript のプログラムを実行してもらうための、えー、ページを作成しました。 ここにちょっとブラウザーを見てもらえますかでは早速2つの数の和を計算して表示するという例題をやってみたいと思います。えー、ここに、バー x イコールース、パール。 どういうういい意味かというと、ね、まず、プロンプトっていうのは、この書いてあるように、えーまあ、画面にこの X を入力してくださいというメッセージを出すんですね。そして、えー、メッセージを出した後、文字列を受け取ります。その受け取った文字列を数値の計算をしたいので、パースフロートというメールは今度は、文字列 S を数値に変換して返します。さて、えー、バーっていうのはバリアブルの略で、この X というのは分数ですよというのを表しています。 で、ですから、その変数 X に、このイコールは等しいという意じゃなくて代入するという意味ですよ。代入というのはですね、まあ、えー、ストア命令で格納するというのを思えばいいでしょう。だから、読み込んできた文字列を数字にして変数 X に格納します。最後はどっかのメモリバンチに入るんですよ。だから、メモリバンチだと思っても結構ですよ。ああ、イコール。 で、えー、入力はこういうふうに読み取るんですけども、えー、今度はこのページの中にここに出 で, るで、えー、結果を出すときは、えー、ドキュメント r i ライト x 足す y は、この、えー、ちょんちょんでこう囲まれてるやつはね、えー、これはメッセージ、文字列なので、x 足す y はというメッセージはそのまま出ます。そして、 この囲まれてないやつは、これは計算式なの で, で、X という変数の中身と Y という変数の中身を足し算した結果になります。で、書き出すときは自動的に文字列になるので、まあ、単に計算した結果をここに書いておけば、えー、ま、演算の結果が出力る。ということです。じゃあ、これを実行してみましょうかね。えー、ランボタンを押しますと、X は、じゃあ3にしましょうか。で、OK。で、Y は、まあ、 そうすると、ここに結果が出ますけど、えー、X たす Y はというのはこのメッセージ、これで出てますね。で、3と 8, 8を読ましたから、11。こういうふうに出てくるわけです。このように、えー、この JavaScript 実行プリというのは、こっち側に JavaScript のプログラムを打ち込んで、その r ン n ボタンを押すと、実行されて結果が見れるというふうになっています。 今度は、以前にやった練習問題の焼き直しなんですけども、二つの数のうちの大きい方を表示するというのをやってみようと思います。で以前は条件によって枝分けするのに、条件分岐命令と言いましたけども、公式い言語では、枝分けで全体を表す構文というのがあります。えー、それはイフ文というんですけども、それを具体的に見てみましょう。えっと、ワンの入力はまあ同じだから、これはまあ利用しますけども、同じ。そこからですね。うん まあ、m a 最大の、まあ、より大きい方を、まあ、マックスに入れることにますので、ね、その変数は用意するのは、まあ、これなんですけども。そして、もしも、X が Y よりも大きいならば、この場合は、マックスっていうのは、X ね。え、この、え、これイコ、えールは代入ですから、X の値を持ってってマックに入れる。まあ、ロードとストアだと思ってもいいですよ。エルス そうじゃない場合は y の方が大きいですから、max イコール y。で、メッセージは今度は、えー、からですとか。で、max を出力しょうどうですか ?x と y を読み込んで、max は変数用意して、もしも y で x が大きければ、こっちを実行する。max を、x に、x を max に入れる。うじゃなければ、y を max に入れる。 どっちを通っても、大きい方がマックスに入りますね。それで、ラージェストはといってます。じゃあ、これを実行してみましょう。今度は、えまた3と、8にするかな。そうすると、実行ですけども、確かに大きい方は8というのが実行されています。 こういうふうにして、えーまあ、枝分かれは、こういう異譜分という書き方でやるということができるわけです。